配達員、レベル100。起きどろうとして滑ってずっこけた人。そのうち前後2列にトライしそう。というわけでアホなものから高いものまで、他人の失敗を見ていく時間です。そしてこれは、対抗者が高いになりそうなもの。会社の足は引っ張るのに、荷物は引っ張れないんですね。トランス、ォーマー定期。トランス脂肪酸。 調べたら美味しそうな食品がたくさん出てくるけどそういう系の全部避けたってなる人は40代で癌になるんだよな癌の原因になることを全部我慢したって別に癌にならないわけじゃないゼロリスクばっかり気にする人結局ストレスで寿命伸びてなさそう家族を見落としてバンパーえぐれた2期は置いておいてゼロリスク進行してると寿命が縮むっていうなんかそういうデータあるんすかそういうとこだぞ長生きしたら幸せになるのか幸せな人が長生きしやすいのかそれはあれだぞ多少ならお酒を飲んだ方が 健康かと思いいきや、実は飲飲めば飲むだだけ毒っったっていうあの手の研究論文自分の商品売るための弁論混じってるだろ効果には個人差がありますネットの情報には個人の主観がありますそして高さ制限があります今知ってないですね 人間なめんな書いてあることも理解できないんだぞ遠方特に首都圏に旅行に行くとき圏央道渋滞とか書いてあっても土地勘ないから全然わかりませんわ東京なんてどこも渋滞してるしなやっちゃいなよマムディー足元不注意も歩くところにカボチャ置いてる方もどっちも微妙に過失あってさ大抵のトラブルって両方に過失があるからこそ面倒くさいんですよねどうでもいい他人から見ると声が大きい方が正しく見えてしまう そこ障害物あったのかよ思いっきり足元と、遥か遠く、このどちらも見通すことは難しいというわけだな。 テントの設営の時に竜巻に吹き飛ばされることまで想定しなかった人たちの前アニメのオープニング通ってレベルで空待っててくさこの動画にアニソンとアニメロゴ付けたネタ動画 Twitter のリツイートで流れてきそう海洋プラスチックの原因の円グラフの 0.02% くらい竜巻って書いてあったらそれはこういうことなんだな ENEOS の決算の財務資料にノズル交換費用が30万円だけ計上されてたら察してくださいそしてこのカメリである うお、というか浮き上がりが進まない原因ならなぜ持ち上げたしせっかく 4WD 乗ってても荒れた道でデフロック使わなさそうなんかアホな転落した人がいますが何だったっけマイクのミュートのオンオフ間違えてゲップする時だけマイクオンにしてた人の話あったよね車内のボタンあるあるどっちがオンかわからないオンの時に光るボタンとオフの時に光るボタンと押し込まれた時オンになるボタンだかスイッチとエンジンを切るたびにリセットされるボタンと勝手にオンオフされるボタンと エンジン重いー。BMW が、これプラグ交換どうすんのってくらい奥に乗せてくるわけだ。フェラーリが V6 にしてきたのも、R35 が V6 に抑えてるのも、そういうことなんですかね。そのうちフェラーリは、水平対向4気筒で出してきそう。もはや i8 レベルですな。今後のスーパーカーは、エコで見た目だけになっていくのかな。今のスポーツカーだって、エンジン規制のせいで実質見た目だけだろ。はいはいバタバタショベル。夜道に、トレーラーの荷台から落下して孤独に走る銀色の車。 幽霊と見間違うぜ。とりあえずお化けと UFO と、親と政治のせいにするんですね。そりゃそうだ。自分は環境を覆すだけの努力もできなかった。って書く人はいない。この状況で全額。なんで自走していかないのって思うだろこういう乗り物って、そういうことなんだよ。そのまま大きくするとジムニーになりますね。唐突にディスられる。大半のユーザーが使わないオフロード性能のために、色い々ろいろ犠牲になったジムニー。ファッションアイテムとして買うユーザーのために、 快適性と高速安定性を向上させたモデルも用意するべきだったのではジムニーなら雪道強そうだろでもショートホイールベースだからどうなるかわからねえ。なんで私がオフロード車に対して否定義味かというと、ハンター株を持ってたからなんですね。トルクフルではあったけど、ギアスとキャスター角が相まって。 高速域は伸びないしフラフラ見た目でオフロード車を選ぶのはいいし実際ハンターカブでオフロード走るのは楽しかったけどまあ道中がクソすぎるよねそしてこの跳ね方であるあれだよ乗り物を真に楽しむつもりなら乗り物を乗せるための乗り物がいるってことださあきっと専用車を積載車に乗せていくかハイエースあたりにバイク乗せて現地まで行くかこのスケボー少年もまさか家からスケボーできたわけじゃないでしょあプロテクターはダサい じゃあ痛い思いして怪我してね。かわいそうに見えたけど、危機管理もできないアホなだけだからな。くさくさの草。やっぱ雨ってクくそだわ。そしてこの状況、実は水たまりの先が、ほぼ直角の崖になってるんだ。い、嫌な予感。今から紹介する事故は、バギーウィリー巻き込まれだなんでそんなところで子供立たせてるんだよ。その危機管理の時点で全てを察しだったな。そして根元から折れるの草。どうするんじゃあ今晩の飯。 形状的に無理があるということを、ちゃんと理解しましょう。ケートールワン の, ものま 横転した軽自動車を見かけるまで帰れません。っていうツーリング企画、どっかの元ブロガーやれ。ちなみに強靭が乗ったワゴン R あたりだと、タイヤの余力的に、私のプリウスじゃ追いつけないことがあります。まあなせワゴン R の車重はプリウスの半分だからな。急な下りを飛ばしてたら叶わねえな。過剰梱包みたいな仕事があったのはさておき、スプリンクラーですよ。誰かタバコ吸った盛大なる雨漏りかもしれないし、大雨の日のスプリンクラー誤作動かもしれない。そして、フェラーリのレーシングマシンなのに、平台の積載車、 で来ないといいとうスタイル元がしした自己車っぽいし平気平気ちょっと破綻しただけで全部適当になるの一口だけお菓子を食べた途端にダイエットが中止になる人みたいで草まあ去年のイベントごとなんかぽっちゃりのダイエット感覚で中止されまくってたけどなおい誰かバルサンブラック炊いたかなんだバルサンブラック AMG のブラックシリーズ感覚で嫌がって対人への嫌がらせ性能をアップさせたニート追い出しご近所トラブル特化モデル投げ込みに便利証拠が残らないネイキッドタイプもあるよ投げるだけ消化器みたいに言うなそしてネイキッドにカウルかぶせたバイクが来ましたスポーツツアラーとかストファイトかアドベンチャーとか言ってバイクは何でも兼ねるのが流行ってるのかあここ右だったかもとでも言うべき急ブレーキフリーズをする高齢者 私も一回で食わしたことがあってね。酒逃したせいで青信号逃したよ。生きてるだけで社会の迷惑ってああいうことなんだね。なんで画面にケーキがあんだよ。 こっちは冠水したバイクのエンジン始動を試みたのでしょうかやらかしましたねウォーターハンマーだ水が排出されてるんじゃなくてエンジン内部でコンロットが折られてるんだぞ水没しても保護プログラムがあるからアクセルとブレーキを同時に踏みながらであればエンジンかけて い, いっていうアフィカスきじ加工インターネットの情報は鵜呑みにしてはいけないんだな特に体調不良とかありとあらゆる病気の疑いをかけてくるからね走行時に音が鳴っている場合フレームにヒビが入っている可能性があります タイヤの溝に石が挟まっただけでした。スタッドレスで砂利道抜けた後の、遠心力で小石がタイヤハウスにコンコン当たる音。社外製ドリンクホルダーで、7割くらい飲んだ期間がカタカタ言ってるだけ説。自動車から音が出たらすぐディーラーにクレームなのに、生まれた直後の赤ちゃんは泣かなかったら大騒ぎなんですね。どう考えても泣きわめく赤ちゃんの方がうるさいでしょうに。仮に赤ちゃんが92デシベルで泣いてる横を、91デシベルの社外製マフラーが通ったなら、もちろん車の方が騒音にされる。なんかたまにさ。 体感120デシベルくらいの声量で泣いてる赤ちゃんいるよね。うるさすぎてゼック。鼓膜が破られそうになるぜ。というか i タが電動キックボードこいでてくさ。電動ですらないぞ。とってつきスケボーだ。だったら焦げばいいだろ。気を伐採したいが、わざわざ工具を騙れる高いものはない。メルカリで売ってる、5000円の新型ゲーム機ほど怪しいものはない。空箱のみって書いてあるんだろ。読まなかった方が悪いんだよな。アマゾンで中古のカメラとか買うとき、バッテリーなしとかケーブルなしとか見なさそう。 すげえな、魚こぼれてきたぞ。お風呂の線が閉まってるか確認せずに、お湯張り始めてそう。旅に行くとき、道中の随所でのトイレの確認しなさそう。パンクの不安が10あるとしたら、トイレがなさそうな区間に行くときの不安は40。トイレがある旅行先は甘え。どの界隈にもいる異常に厳しい人かよ。富士山にはクロックス、サさドッ 2.3 フルードとノーマルパッド。山下りは、フットブレーキオンリー。繰り返される無駄死に。